平成30年3月1日、阿蘇市内の巻の指導でチューリップの植栽が行われました。加工見学の再開に伴い観光客の増加が見込まれることから、地域の景観向上と阿蘇を訪れる人を季節の花でもてなそうと計画されたものです。この日参加したのは、地域の住民、社会福祉法人、商工会のメンバーなど、 およそ30人です。まず、阿蘇市観光課から、植栽についての趣旨と植え付けについての説明がありました。その後、半に分かれて、沿道沿いの花壇に、一つ一つ丁寧にチューリップの球根が植え付けられていきました。今回植えられたチューリップの球根は2000個で、5月ぐらいに咲き揃うとのことです。市では今後、 春と秋の2回の植栽を計画しており、訪れる観光客の目を楽しませたいとしています。